霊的に生まれ変わる必要がありますね。どうも、政治いろいろの学部です。報復の歴史は残念ながらこの先もずっと続いていくことでしょう。ニュースポストセブンの記事を引用します。先の大統領選で勝利した保守系最大野党、 国民の力のユン・ソン・ギョル氏が機嫌を上げるのが5月9日に任期を終えるムン・ジェイン現大統領の逮捕だ。韓国では政権交代のたびに前大統領が訴追、弾劾、逮捕されており、元検事総長のユン氏も当然捜査をすると現地市に答えている。ムン氏には2018年の ウルサン市長選に不正に介入した疑いがあり、すでに現職市長と政府高官ら15人が公職選挙法違反で在宅起訴されています。また、指定の土地を特別扱いで安く購入した疑惑も浮上している。いずれの疑惑も政権交代後に徹底的に追及されると見られていたが、文政権率いる共に民主党が 最後の悪あがきを見せた。捜査の妨害につながる新法案をぶち上げたのだ。大韓金融新聞東京職長のキムヒョン氏が語る。共に民主党の院内代表、パク・ホン・ン議員が4月の国会で検察の捜査権を完全に発達する新法案を成立させる意向を明らかにしています。 議席の3分の2近くを占める共に民主党がこれを強行した場合国民の力に対抗手段はないそうなれば捜査権は事実上警察が独占することになる韓国の警察は政治絡みの事件に対する捜査ノウハウが弱く新政権によるムン氏の捜査が難航あるいは頓挫する可能性も高まります 文政権期に与党要人に対する捜査を進めた検事たちは、朱ミエ氏、パク・ボムケ氏の二人の放送が断行した大虐殺人事により、軒並み地方に飛ばされた。文氏の逮捕には幾重にも高い壁がある。こうした逆風を跳ね返して捜査を進めるには、インパクトのある真事実や証拠の提出が求められます。 今後しばらく水面下で激しい情報戦が繰り広げられることが予想されます。報復の歴史が終わる日は来るのかとのことです。報復の歴史が終わる日は来るのかとありますが断言します。韓国人が韓国人である限り、報復の歴史に終わる日は絶対に来ません。かつてセオル号事件の際、 ローマ法王が韓国人に向けて、韓国民がこの事件をきっかけに、倫理的、霊的に生まれ変わることを望むと述べたことがありました。実は韓国は東南アジアの中ではフィリピンに次ぐキリスト教国です。韓国におけるキリスト教信者の割合は 30% と言われており、これは団体に属している数字ですので、 団体に属していなくともキリスト教を信じている人を加えれば実際はもっと多いとも言われています。ローマ法王が倫理的、霊的に生まれ変わることを望むと述べた背景には韓国がキリスト教国であるという背景も影響していたものと思われます。欧米に限らず世界の人々にとって同じ宗教を信じるということは 実はかなり重たいことだと言っていいでしょう。我々日本人や中国人にとって韓国人とは骨の髄まで卑怯者であることは十分に知られた事実ですが、ほんの少し前まで欧米の人々には知られていなかったのだと思われます。欧米の人々が韓国を信用してきたのも、実はこのキリスト教国ということが 大きく影響していたのかもしれません。欧米の人々から見れば、日本人も中国人も韓国人も同じアジア人というくくりでしかなく、無宗教を公言している日本人より、キリスト教信者だと言っている韓国人にシンパシーを感じるのは当然のことかもしれません。キリスト教信者やイスラム教信者、ユダヤ教信者にとって、 神は人を正しい道に導く存在であり、言ってみれば神なくして秩序なしだと思っていると思われます。ゆえに無宗教というのは彼らにとって信じ難いことであり、ある意味において人間ですらないと思う理由になると言っても過言ではありません。欧米の人々にとって無宗教を公言する日本人は、 人ではないので信用できない存在であり、同じアジア人でもキリスト教国である韓国の方がまだしも信用できると考えていたのです。今までは。ところが実は日本人は無宗教を公言しているにもかかわらず、信仰心がある民族だということが徐々に欧米にも知られてきたのです。東日本大震災の後の日本人の秩序ある行動、 欧米人からすれば信じがたい光景だったでしょう。欧米のような一神教とは違えど、日本人は日々信仰の中で生きています。町中の至るところに地蔵があり、祠があり、大小様々な実茶があり、仏像がある。先祖を敬い、嘘をつけば閻魔様に舌を抜かれる。 無駄遣いをしたら罰が当たるという言葉を日常的に使っている。そんな日本人に信仰心がないわけがありません。翻って韓国人はどうでしょうかローマ法王が倫理的、霊的に生まれ変われという発言をした直接的な原因となったセオル号事件を見ればよくわかります。人のためなど未人も考えず自分のことしか考えない。 身を守るために平気で嘘をつく。嘘がばれると平気で嘘の上塗りをする。金のために死者を冒涜することも意図はない。いくらキリスト教徒だと言ってみても、これほど人手なしの行動をしていれば全く意味がありません。人を正しい道に導くのが神であるにもかかわらず、正しい道を行く人間が 信じがたいほど少ない国。そんな国の国民が敬虔な信者であるわけがない、と欧米の人が考えるのも当然でしょう。あれほど嘘をつきまくり、卑怯な振る舞いをしまくる韓国人が、堂々と私はキリスト教徒だなどと言えば、もしかすると欧米の敬虔なキリスト教徒からしてみれば、神への冒涜と受け取るかもしれません。ローマ法王が、 霊的に生まれ変われと述べたのは、韓国人のこの信じられないほど卑怯な行動の数々を目の当たりにし、こんな人たちをキリスト教徒として認めるわけにはいかないという思いから出てきたのかもしれません。極度に利己的で常に恨みつらみの中でしか生きられない藩の文化が蔓延し、人を陥れることに異常なほど暗い情熱を燃やし、 他人を出し抜いて儲けることしか考えないのが韓国人と言っても言い過ぎではないでしょう。韓国人のこの本質が変わらない限り、報復の歴史が終わることは絶対にないと言い切ってもいいのではないかと思われます。宗教には人を許すという教義がありますが、韓国人の藩の文化はこの真逆です。ローマ法王が述べたように、霊的に生まれ変わることがない限り、